4月8日に放送されたジャニーズの人気グループシーンシットオンイエースの冠ラジオ番組シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でメンバーについて熱く語るシーンがあったというこの日はレギュラーである田中一希さん27と松村北斗さん27の二人で放送この放送の翌日にメンバーの森本慎太郎さん25と q n g アンドムスの高橋海人さん24の W 主演ドラマ、だが、情熱はある、日テレ系が放送されるということで、田中さんから俺、この話がしたいの。明日、新太郎のさ、だが、情熱はある、が始まるでしょパッと思い出したんだけど、あれの海、高橋がすごくないっていう話と話し始める場面がありました。 この問いかけに、松村さんからは海もすごいし、新太郎もすごい、と主演二人を称賛していました。芸能指揮者。続けて田中は、あるコメントについて反論していた。田中さんがもちろん新太郎もすごいんだけど、何かのコメントで森本がこんな芝居できるって思わねえよ、っていうリトルストーン、同番組のリスナーの総称、コメントあったりして、 と発言。これを聞いた松村さんからは、森本さんの演技をなめんなよからっていう話だよね。マジで俺、何かの森本の写真見たとき、にまごうもんと合図地を打つ姿が。そして田中さんからは、ドラマをぜひ見てほしいよね。ぜひ気になっている人いたら、うちの慎太郎も出てるんで、ぜひ見ていただけたらなって。慎太郎が来たとき、 じっくり話したいと思いますねと森本さんに代わって宣伝をしていました。この優しい二人の行動に思わず田中さんもグループメンバー愛の話でしたと照れる場面もありました。全同。この田中と松村のメンバー愛あふれる放送を聞いた班からは山里さん役をやることについて SNS で森本がこんな芝居できるなんて思わねえよ。 と言われてた話を聞いて、瞬時に、なめんなよって話だよ。が出る松村北と私の大好きなシクストーンズへのお芝居ツートップを背負う極上北進すぎて泣いちゃう。世間。特にリトルトゥース、ラジオリスナーから演じるのが、ジャニーズだからっていう目で言われがちなところへの悔しさと、見てもらえばわかるっていうアマと、新太郎への信頼からのあの言葉。なんかぐっと来ちゃった。 キブログでもラジオでも話してて本当にメンバー愛強いなって思ったよ。突然のメンバー愛の話ぶっ込まれてこっちはキュンキュンですしんの山ちゃん楽しみ。メンバー同士でいじるのはオーケーだけど、メンバー以外に何回言われたら腹立つやつやん。メンバー愛がすぎる。ほっこり。と、感動したというコメントが続出していた。四角 NHK。 いいテレ、お語りまくるシクストーンズそんな二人は、ある話題でも大盛り上がりしていた。最新ニュースについて雑談をする時間に田中さんから出たのはちょっと、ね。我々世代が大歓喜する話題いいっすか ?4 月限定ではあるんですけど、ハッチポッチステーション、NHK 教育テレビ1995年から2005年放送、が放送してるらしいんですよ。 これは90年代生まれの世代はもうドンピシャじゃないと話すと松村さんも大きな拍手と歓声を上げて二人で大興奮する場面が。するとここから10分以上にわたって懐かしの NHK の子供向け番組について話し始めていました。全道田中の説明によるとハッチポチステーション。 とは、滅多に電車が来ない駅ハッチポッチステーションが舞台で、駅員のジャーニーとハッチポッチステーションホテルの支配人のグッチユーゾウ、71が寸劇を繰り広げるパペットバラエ駅ショー。当時は理解できていなかった作品の設定に驚いた二人は、さらに様々な作品に言及。 番組では幼少期見ていた nhk 教育テレビの懐かしの番組を上げていき、おじゃる丸、1998年から、や、ざわざわ森の頑固ちゃん、1996年から2015年放送、バケルの小学校、ヒュードロ組、2001年から2008年放送、天才テレビくん、シリーズなどについて熱弁していました。 そして、ハッチポッチステーションを踏襲したパペットバラエティ番組、クインテット2003年から2013年放送の話題になると、二人はオープニング曲である、夕タクインテットを全力で熱唱していました。全能。この、夕タクインテットは英語の U5TTA キーンテット。 イコール君には5人の仲間がいるという文をもじって作られた曲での歌詞だけを熱唱していた田中と松村の様子にフンからも5人の仲間がいるという曲をシクストーンズがノリノリで歌っているというね。従前の絵も、突然の絵も、5人の仲間がいるシクストーンズタイトル名めっちゃシクストーンズじゃんというように6人組のシクストーンズに一歩って メンバーにとって5人の仲間があるシクストーンズをと重なる偶然も、現在シクストーンズへの冠レギュラーテレビ番組は E テレで放送しているバリューの真実毎週火曜夜7時からのみ、シクストーンズに一歩とって NHK は切っても切れない縁のある曲だと言えるでしょう。そのためファンからもさらなるレギュラー番組を期待する声が上がっているそうです。 4月から E テレでは、子供向け番組の、見つけた。にジャニーズの先輩であるイクタトーマ、338がレギュラー出演しています。し、ここまで E テレ愛を爆発しているシクストーンズなので、もしかすると今後、天才テレビ君などの E テレの番組にレギュラー出演する可能性もありますよね。全能。 歌って踊れて、好感度も高いシクストーンズ王を、まさにいいテレとの相性も抜群。これからのグループでの活躍や、NHK での番組出演にも注目が集まる。四角仲良し、ストプリ、ノエもすぎるわちやわちゃ全員集合写真四角4月7日に放送された、ミュージックステーション、テレ朝サ系、では、シクストーンズとキー・エ g ジー・アンドブスが出演。 キンプリの公式ツイッターには、恒例の二組の全員集合ショットを公開していた。